こんにちは、金黒です。YouTube を始めるにあたって、ジャンルを決めるっていうのはかなり重要です。どうせ YouTube をやるんであれば、再生回数が増える方が絶対いいからなんですけど、その再生回数の伸びるジャンルを今回ご紹介します。2019年現在、最も再生数が稼げるのは、はじめ社長を代表とするような、バラエティ系のやってみた系です。 企画と本人のキャラクター、両方の要素が必要だと思いますが、ここで戦うっていうのが一番再生数が伸びるんですが、これかなりジャンルとしては難しいですが、当たればすごいことになります。その次に再生回数意外と多いのが、踊ってみたとか歌ってみたのみたいな、そういうやってみた系でももう少しジャンルを細かく分けたもので、他にも 書いてみたとか、これイラスト書いてる動画なんですけど、意外と再生回数伸びてるんですね。次に、キュレーション系の動画も意外と再生数が伸びています。キュレーションは、まとめサイト的な、そういう動画で、下から文字がこうスクロールしていくタイプの、そういうジャンルで、例えば、今年売れた車、ベスト10みたいな、そういう、なんか記事をスクロールして載せていくっていうのも、 意外と再生数伸びています次に、ニュース系の動画で、世の中起きたニュースを即自分の意見を伝えていくっていうのも、意外と伸びてると思います。次に、ラジオ系の動画で、意外と YouTube を耳で聞いてらっしゃるっていう方、結構いらっしゃって、運動をしながらとか作業をしながら、そういう方に向けた動画っていうのも、意外と再生数が伸びています。 そういった意味では、ラジオ系以外にも、BGM 系も意外と再生数が伸びています。同じ耳系で、驚くぐらい再生回数が多いのが、ASMR 系で、ASMR は耳で聞いて心地よいっていう音なんですが、一度 YouTube の検索で ASMR って聞いてみてください。かなり再生回数が取れています。次にデビュー系の動画で、 やはり物を買う前にちょっと下調べするっていう方多いと思うのでそういうレビュー系の動画もそれなりに再生回数は取れますそして最後はハウトゥーや講座系の動画です自分の知ってることを教えてあげるっていうのもかなり再生回数が取れます動画を最後まで見ていただける確率が高いですし安定した固定ファンがつきやすいっていうジャンルだと思います YouTube でジャンルを決めるっていうのはかなり重要なポイントで再生回数やチャンネル登録者数に大きく影響します。今回ご紹介したいろんなジャンル参考に YouTube を始めていただければと思います。また YouTube の始め方の講座続けていきますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは